下っ腹も気になるし、反り腰も気になる。今回の簡単なメニューを行うだけで、下っ腹は凹み、骨盤前傾が改善されます。一種目全部5秒。お腹も気になるけど、足も気になる。垂れたお尻も気になるけど、腰や背中の肉も気になる。全部体幹の低下が原因なんです。腹筋メニューは首が痛いよっていう方も、今回のメニューは必ず最後までできるはずです。一緒に体型を変えていきましょう。寝た状態で膝を曲げましょう。 膝をしっかり抱えて骨盤を起こす練習をします息を吐きながら5回いきましょう12スマホ見ながらでいきます345両足伸ばして片足曲げます片足だけ抱えていきましょう腰をかつけながらです1 2 3 4 5反対足も一緒です1 2 3 4 5 OK 今度はゆっくり交互に足を床につけます1 2 3 4 5 OK、曲げた膝を交互に伸ばしましょう。息吐きながら5回。1 2 四五曲げた足を横に少し動かしていきましょう12 5足を伸ばして片足ずつ股関節を回しましょう12345反対も一緒1 2 3 4曲げた足を開いたら戻します腰が離れないように1 2 3 4 片足上に伸ばして膝を伸ばしてキープ12345反対も同じ足床つけて12345両足伸ばしたまましっかり抱えましょうスマホ顔の落ちないように気をつけて。 5回1お腹を引っ込めながらしっかり抱えて2345抱えた足を下ろしながら今度起き上がりましょう5回抱えて起きる1 2しっかり腰丸めて345両膝抱えたまま足を手で抱えましょう五回。 1、2、3、4、5膝を曲げてお尻を上げます腰からゆっくりつけましょう、5回、焼きながら1、腰を丸めながら2、3、 4 5今の動きをしながら腰がついたらちょっと起きる首つかれる人は頭を持っていきましょう5回123 足をつきましょう。足を伸ばします。交互に足を抱えましょう。一二。三。四。五。両足。 少し動かしていきましょう。5回。1、2、3、4、5。1回足をしっかりブルブル振って腰を休めましょう。10秒。1、2、3、4。 六、七、八、九、十。両足抱えて開いて伸ばします。5回。ぐっと抱えて1。一、二。 交互に足を上げましょう。腰浮かつけて5回。1、2、3、4、5。起き上がりましょう。 つま先を上げて前屈腰を丸めましょう5回息吐きながら12345ゆっくり倒れたら靴に起き上がります お腹に力を入れて倒れます。ゆっくり倒れて、手で起き上がりましょう。二。三。四。 寝たままで足を伸ばしておきましょうできるだけ腰をつけて5秒12345曲げますこれを5回12345足の高さを調整してください足がつくように12345 1.2.3.4.5 1.2.3.4.5 起き上がって膝立ちになりましょうスマホ下を置いて手を腰に置きますこれで腰を左右一周ずつ回しましょう 二、三、四、五、OK。毎日行うことで反り腰が。